はい、あのそれではあのご説明させていただきます。本日はありがとうございます。えっと我々のところではこのマイクローブ DB.JP というデータベースをこれまでずっと作らせていただいてますので、まあそれに関してのご説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、まあこれはあのマイクローブ DB.JP というデータベースですけれども、これは微生物我々がえっと対象としているのは微生物でございます。え微生物のデータの統合データベースであります。 でまあ、どのようにして微生物にまつわるデータをまあ統合しているかというと、まあ、簡単に言ってしまいますと、まあ、こちらの図に示しているようにあの、まあ、昨今いろいろデータが出てきているこのメタゲノムデータとあとはオーソログの遺伝子データ、まあ、これをですねべてこの情報をゲノム上にこのようにマップをしてあげると。でまあ、そうすることによって えっと、遺伝子、ゲノム、あとメタゲノムの環境情報がございますので、こういった環境情報をすべて、まあ、統合していくことができるというようなあの概念に基づいてあの、これらのデータを統合したデータベースを皆様方に提供して い, る提供しています。であのこの microbeDB.jp、随分前からあのあの開発を進めてきているんですけれども、あのバージョン2まではですね、まあ、公開済みの約17サンプルのメタゲノムデータ。 あとですね、えっと、微生物のゲノムデータ約1万7000株のゲノムデータを、まあ、当初収録したデータベースを作っておりましたけれども、まあ、その後あの皆様方もよくご存知の通りマイクロバイオム研究というのが急速に発展を、えっと、していきまして。 まあえっと、現在ではです、ね、まあ、これ2020年の8月時点ですけれども、まあ、公共のデータベースに含まれている、まあ、マイクロバイオームのデータのサンプル数自体はです、ね、およそ230万サンプルにまで現在、膨れ上がっている状態でございます。まあ、こういう状況を受けまして、我々のところもバージョンアップを 急, いで急ぎました。まあ、猛烈にあのサンプル数がが膨れ上がっている状態です まあ、そこで我々われはこにわたってバージョン3を公開することにいたしました。でこのバージョン3のデータですけれども、まあ、先ほどのバージョン2と違って、まあ、メタゲノムのデータ自体は163万サンプルをあの収録するに至ってます。また、バクテリアのゲノムデータ、これ、ドラフトゲノムデータも含みますけれども、これも約30万株の、えっと、ゲノムのデータを 含, むことにな含んでおります。 でこれらは、ですほ、ね、か、まあ、世の中に出ているメタゲノムのデータベースいくつかございますけれどもこういったものと比較をしましてもまあ圧倒的な、えー、とデータ数を誇っているわけです。 で我々がえっとまが、あ、整理しているこのデータ数が多いということだけでが利点ではなくてです、ね、実はこのメタゲノムデータ、公共データベースにいろいろ入っているんですけれども、実はもう、あのえっと、登録をデータを登録する方々が、まあ割と自由にです、ねその、このデータは何のデータだというのを、まあ、自由に、えっと、記入をして、まあ、データを投稿されているわけです。例えば、えっと、人、腸内のマイクロバイオムデータの場合、ある人はヒューマンガットのサンプルですよという言い方をしていますけれども、別の方々はヒューマン フィーシーズとしして登録をされたりしますでこうすると例えば、えっと、データベースを検索した時にですねヒューマンガットで検索するとヒューマンフィーシーズのサンプルが、えっと、ヒットしなくなってしまうわけですね、まあ、そこで、まあ、こういう問題をあの解決するために我々オントロジーというものを徹底的に整備してきたわけです。 われわれ名誉というようなオントロジーを、まあ、開発してきました、まあ。こういうことを開発することによって先ほどお見せしたようなですねこういった、えっと、表記の揺れというものをすべて、えっと、含んだような状態での検索が、まあ、可能になってくるわけです。でさらに昨今、えっと、発展が著しいこヒトマイクロバイオームの研究データに関しまして、まあ、特に詳細に、まあ、メタデータもキュレーションしてまいりました。 だ、ま、い、あ、っと人のですねえっとサンプル数42万サンプル収録されてますけれどもそのうちの年齢情報があるのは12万サンプルです、まあ、これちなみにあの我々のデータベースに入っているヒトマイクロバイオンの年齢分布をここにあの書いてありますけどこういった検索をすることもできるようになっていますでまたえっとさらにですね人の体のどんな部位から取ってきたサンプルなのかというのもえっと注意深く我々アノテーションを進めました でまた抗生物質を投与されているサンプルですかあとプロバイオティクスを投与されているサンプルですとか、まあ、こういったこともすべて検索できるようになっていますでさらにです、ねえっと、微生物が関係している人の病気に関しても分類を進めてまいりました、まあ、こういうことをやることによって我々のデータベースではです、ね、例えば IBD に関与するようなサンプル数がまあどれぐらいありますか ですね、あと、えっと、大腸がんに関するサンプル数がどれぐらいあるか、まあ、こういったようなことも、まあ、すべからく検索をして、まあ、これらのサンプルを全て集めてきて何か解析をするとかっていうことが可能になっているわけですで、まあ、こうやってあの絞り込み検索がいろいろできるようになってきて、まあ、これは例えば日本人由来のマイクロバイオムサンプルをまあどうやって絞 り, あの絞り込んだ結果をこのように表していますでまた例えばキャンサーですねがん由来のマイクロバイオムサンプルもこのように絞り込むことができるようになりました また、えっと、これは環境ですけれども、土壌、ですね、ソイル由来のマイクロバイオムサンプルの絞り込みもできるようになりました。で当然あの、通常のです、ね、ドナエとかの、まあ、遺伝子によるキーワード検索でありますとか、あと環境の単語、あのこの場合はホットスプリング、温泉ですけれども、温泉に関わるような、えっと、サンプルの検索もできるようになっています。でまた、これらサンプルを検索して絞り込んだ後に、まあ、それらを、まあ、横断的に比較をするというようなあの解析ツールも、えー、進んでいます。 で当然あのこういった棒グラフで微生物の群集構造を表すだけではなくて、まあ、昨今一般的によく用いられているようなこの PCOA 解析とか、まあ、この多変量解析のようなこともまあできるようなえっとシステムになっているわけです。でまあ、使い方でありますけれども、まあ、ここにちょっと書いてありますが、まあ、トップページの一番上のこういうブランクにあの自由に単語を入れていただけるとあのテキストベースの検索がまあ可能になっています。でまた えっと、サンプルの絞り込み検索等をしたい場合は、ですねここで、えっと、一番上のところでですねメタゲノミックサンプルをまあ選択していっていただいて、まあ、このように、えっと、絞り込み検索をする画面に移行していただきます。で絞り込みに関してはこの右側 の, このファセット検索というところに進みます。例えば、先ほど例で示しましたように、まあ、環境でソイル、土壌由来のサンプルが えっと、集めたいよ、知りたいよっていう場合は、まあ、こういうところにソイルと入れて、えっと、検索ボタンを押していただけると、まあ、ソイルだけのサンプルを集めることができます。でまた、ここでキャンサーというふうに入れていただけると、まあ、病気に関するような単語を元にした検索ができるようになります。でまた、ユニークなのはこういった環境のですね、例えば pH の範囲を指定すると。例えばあのアルカリ、非常に高いアルカリ環境で、 のえっと、サンプルの状態、どんなバクテリアがいたり、まあ、そこに含まれる遺伝子群はどんな遺伝子群かというようなことを知りたい場合、まあ、ここでスライドバーでですね、範囲を指定していただくとか、まあ、あと、テンパラチャーですね、温度、えっと、環境の温度もここで、えっと、制御していただければ、そういうことす。 検索もすることができます。また下の方に参りますと人の年齢層でありますとかそういったものあと BMI ですね BMI ででも検索をする絞り込み検索をすることができますで絞り込んだサンプルのうちそれらを統合的にこうやって比較解析をするということも可能になっていますでさらに我々のデータベースでは皆様方のサンプルを登録していただければですねあの えっと、スーパーコンピューター上で、まあ、このような、えっと、パイプラインを使って解析をして、えっと、結果を出してで我々 microbeDB.jp に含まれているデータと、まあ、統合的に比較解析をするという機能も、まあ、備えています。で今日はあの駆け足でご説明させていただいて、まあ、何のこっちゃよくわからないという方もおられるかもしれませんけれども、えっと、実は DBCLS のです、ね、統合 t b というあの非常に秀逸な あの 番, 組一番組がありますけれども、まあ、こちらの方で我々の microbeDB.jp の使い方も取り上げていただいていますので、こちらの方ともご参照いただければというふうに思います。でまた、我々のデータベースあの、ここにおられる先生方のご協力のもとにあの、構築をすることができていますので、ここで御礼を申し上げます。で、microbeDB.jp のバージョン3が出ましたので、皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。以上ですありがとうございました